ドローンも一緒なんです。ドあドローンも同じ同じ容量ですよ、うん結。結局一緒。一緒です一緒です。あ、もう落ちた。だから本当に逆にフェードしか出ないよとかっていう人は逆をすればいいんですよね、うん。打ち出したい方向に自分が向いて、フェースは落としたい場所を向ける。で、体の向きに沿って吸っていく。これだけ。ああ。 いいっすねありがとうございますさっき、はい、フェードを教えてもらったんですけど、はい、めっちゃ個人的に悩んでるのがあるんですよええええ、はい<笑>スイングがちょっと汚くて、はい、<笑><笑>もうここ直せば綺麗になるんじゃないかなってところがあってはい、なんでしょうあの。 あ、ちょうどドライバーなんで、わ、は、か、いまあ、りやすく言うと、僕トップでドライバーのフェイスが上向くんですよ、はいはい。あ、こういうこと。そうそうそうそうそうそうそう。は、はいはいはいはいはい。も、もっと向いてるかもしれないな。こんな。そう。はーそうそうそう、はいはいはいはい。普通、普通や、普通やってもらっていいですか。普通。そうっすよね。ちょっとこう、はい、なんていうんですか。 そうですね。そ う, そう真上く行ってはは<笑>はいはい、はい。それがなんかはい気になる気になる<笑>気にな る, <笑>に な, るなるほどなるはいはいはいでなんか多分テイクバックがなんかあんまうまくいってなくてうう<笑>うんうんうん、うん。なんかいいところに取ったおまってないのかなと思ってはいはいはいはいはいテイクバックの仕方ということで間違いないでしょうか多分<笑> <笑>テイクバックで合ってま す, す合ってま す, てま す, 本, 当す本当に最初のこの腰の高さまでのこの引き方で多分 真, 正あ真上かフェースが真上向いちゃってるんだと思いますでその原因がおそらくまだ動き見てないのなんで何とも言えないんですけどこう右手一本でこう引っ張っちゃってるクラブを引っ張るとフェース面ってずっとボールを向きっぱなしになっちゃうんでこのまま上げていくと フェース面はお空の方向いちゃうんですよーそうそうそうボールをずっと向きっぱなしにはシ ャ, シャットフェイスってやつですねだからこれをあの右手で引っ張るっていうかテコの原理を使って上げていただくと今のお悩みは解消するかなと思います、まあ、どういうことかっていうとテコの原理ってっこっち向けばいいこっちか<笑>こうやって右手が視点でわかりやすくす る, こうるどうしたの でも こ, 正面でもここででいいですか、うん、右手が支点で左手が力点すごい左手を下に押してあげると自然とヘッドが上げようとしなくても上に上がってくれますよああ分かりますかもうね右に力が入ってるからそれがやりづらいやりそうそ。それで右手の力っていうのが必要ないよっていうのもなんとなく分かってくると思うんですけどすああすぎて<笑>できない<笑>でこの。 押す動作ができるぐらいの右手のグリッププレッシャーでいいんですよっていうのが、まあ、右手の力の強さの適正の力になるんですけど、うんうんうん、このテコの原理を使いながら、要はクラブは左手で下に押します。それに体の横の回転が一緒に入ると、自然とフェース面っていうのは適正の位置にきますよ。そうとっとがやりたいんです。<笑>じゃ右手で引っ張らずに。 でこの原理を使って左手で押しながら上げげててって あ, げ る, あなるほどそ う, そうすると前傾キープしながらバックスイングしますよっていうのもできるんですよ、うんうんうん、これ右手でこうやって引っ張っちゃうと前傾が起き上がっちゃうんで、まあ、頭の要は上下動にもつながってミート率が下がっちゃったりとかっていう原因にもなってしまうっていう感じですね<笑>なるほど<笑>それだけでここでで腰の高さまで 左手で押せるか手元が腰の高さまでで大丈夫なので左手で押していく押していく そ, うその流れで、ね、持ってってあげれば自然とクラブっていうのはトップまで上がっていきますよ、ね、あ、うん、今ちょっとやってるんですけど、はい、確かにグリップエンド側にこうなんか何支点というか視点そうです ね, す, ね対応する力は す, するかなと思います。なるほど。<笑>そうすると自然と右手の力も抜けてくると思うんで、右手の力は抜きましょうとかじゃなく、この動きができれば自然とお悩みのフェイスの向きも直るし、かっこいい姿になると思いますよ。ああ。う<笑><笑>え、僕の今のそのシャットって打てるんですか。あ<笑>りなんですかそれはそもそも。 えありはありですけど、ありはありですけど、やっぱちょっと右手力が入りやすい分、ボールはばらけやすくはなるかなとは思います。はい、えでも、実際、いきなりちょっとフルショットなんかできなそうっす、そ, れあそしたら最初はあのもっと小さい振り幅からで全然問題ないです。ハーフショットぐらいから、本当に振り幅でいうと、半分かな。 もう こ, このぐらいの振り幅からで全然大丈夫なんで。いここかなうん、もうそのてこのあれを感じながらちょっとこ う, うハーフショットぐらいで打っていくていう。そうそうそうそう それができるようになって、なんとなく感覚掴んだら、まあ徐々に徐々に振り切るフルショットをしてもらえると、最終的には綺麗な形でスイングできるかなと思います。うん。はい。わ、うん、かりました。はい、練習してみてください。 テコの原理たぶんそうです多分みんなできると思うんですけどなん<笑>でこんなできたのかわかんないけどいただの練習不足です<笑>分あのぜひやってみてくださいですそんなのわかってるよお前だけでことになっちゃいそうなんですけど<笑>でももしかしたらちょっと、うん、たまにはそういうのも意識してみるといいかもしれない、はい、意識してみてもらえると熊、はい、筋も変わってくると思うんで、はい、ぜひ 練習してみてくださいはい<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございます